リンチェプリンスファーストドームと22からケラミスターをスタートさせたキング・キング・プリンス。18年年5月のデビューから約4年、彼らが掲げてきた目標を叶えた形に、ツアーと新曲に込めた思い、岸優太、ータ、イカ、キまずは皆さんに感謝です。僕たちの一つの夢ではありましたが、皆さんが連れて行ってくれたようなものなので、感謝しかないです。 神宮寺雄太、以下、神宮寺、アーキストが口を揃えて目標とする場所に、こんな早いタイミングで立たせていただけるのは、ファンの皆さんはもちろん、周りのたくさんの方たちのおかげです。平野市要、以下、平野、正直、もうとやっとの、どっちの気持ちもあるんですよね。長瀬廉以下、長瀬 メンバーで会議室に集まって、事務所の方からドーム公演が決まったと聞いて、高橋海人以下高橋驚きもあったけど、やっぱり嬉しかったです。平夜、僕たちを初めて見る人には、キングプリンスがどういうグループなの開発でわかるような構成になっていると思う。今回のドームツアーで、大勢の方に会える、届けられる、っていうのはすっごい嬉しいです。 昨年のツアー、キングプリンスコンサートと2021ケラリー、センスからに続き、ステージ演出をメンバーの神宮寺が務めている。平野神宮寺が作ってくれた基盤に、僕らで話し合って肉付けしていきました。神宮寺、周りの人たちの支えがあってこそ叶えることができたステージなので、感謝を伝えられるようにと作り上げて、 JR の時から先輩方のバック、ダンサーでドームのステージに出させていただいていたけど自分たちがメインで立てるのは本当に感慨深いよね。そんな彼らが4月13日にリリースするのは WA サイドシングルラビーンや踊るように人生を。高橋、ラビーンユーは儚さと可愛さがいい感じにマッチした曲です。 めちゃくちゃ王道なラブソングというか、神宮寺、何度も聴きたくなるし、口ずさみたくなるメロディーがいいよね。騎士、メンバーみんなで最初に聞いたとき、これが、って満場一致で、自信を持って皆さんにお届けできるんじゃないかなって思っています。仕様が出演している CM ソング、ジュレーム IP でもあるんですけど、いや、ほんと雰囲気に合ってて。 平夜、ふ、章。サビで、ラビー言ーってワードを繰り返すことによって印象が強くなるし、キャッチーに聞こえるよね。特にサビのパートは気に入ってる。もう一つの楽曲、踊るように人生を。和神宮寺が単独初主演となる、ドラマ受付の、情の主題歌に、進学や就職など、新しいスタートを切った人々に向けての応援ソングとなっている。長瀬。 聞いたら元気になるし、今日も頑張るか。って気持ちになるよね。騎そう、とにかくポジティブな曲。日々、僕たちを応援してくれている方たちもそうですし、頑張っているたくさんの皆さんに元気を届けられたらと思います。 平夜、親近感のある歌詞で、向き合うもの、仕事や学業など、に対して少しでも楽しさを見出してほしいという思いと、それと同じように頑張りすぎないでほしいというメッセージも込められています。仕事も人生の一部だから、気張らず楽しく過ごせる時間にしてほしいと、背中を押してくれるような曲になっているんじゃないかと思います。神宮寺。 曲を通して応援をしているけど、決して上から目線じゃない。いろいろな方にエールを送る歌ですね。ぜひドラマも一緒に楽しんでください。章。メンバーに誓えること、今作の Love in You は、喜怒哀楽、様々な経験を重ねた運命の人へ永遠の愛を歌うラブソング。メンバーに対してこれなら永遠を誓えると思うことを聞いてみると、 岸、お金をいっぱい貯めます。だからみんな、俺がご飯をおごってあげるのはたまにだよからっていう、しう。おごるように人生をですね。あっつ、すいやせん。基本、おごらないように人生をです。四人、章。平夜、チャーガン君には、月一でおごってもらうようにしよう。神宮寺、チャー俺は、トイレは座ってします。四人、えつ、しょう。 長瀬、あ、誰かの家に行ったらってこと神宮寺、そう。でも、天の家だけ立ってでもいい高橋、やめてよ。う長瀬、そうそう。前にみんなで天の家に行った時は座ってたよ。ドア開けたまま、満面の笑みで、こっち見てる神宮寺と目があった。う証拠写真があるから。神宮寺、寂しいのよ。 だって、せっかく遊びに行ってみんなで楽しくしてるのに、トイレだけ一人になっちゃうじゃん。永瀬、神宮寺を見習って、俺もトイレは座ります。これ誓う、章。高橋、ちょっともうこれ以上の質問の答えが出ないよ。ハードル上がっちゃったじゃん、章。へいや、俺もこの話の後に誓えることはないかな。それに、人生何が起こるかわからないからさ、章。 未来の理想像も5人それぞれ理想の夫婦像は神宮寺、いやからそれは未来の奥さんにだけ教えたいですねから、章。高橋、なんでもったいぶってんの、章。岸僕は田舎で暮らしたい。平野、僕も、田舎のでっかい家で、でっかい犬と暮らしたいな。長瀬、俺も大型犬飼いたい。子供と一緒に成長させたい。 高橋、僕は何歳になっても夜は二人で晩酌するっていうのに憧れる。それぞれ帰ってきて夜に一緒に過ごす時間を作れるといいなぁ。平夜、いつまで経っても一緒にいて楽しい人がいいですね。岸、うん、ずっと友達みたいな関係でいられる夫婦。神宮寺、結婚記念日は仲良く祝いたいですね。僕の中で。 結婚記念日は誕生日よりでかいイベントだと思っているので。